4 8 6 32 9 64 <笑>お手応えあったな 行きますよ回転っご、ま、い やるじゃねえろ私だってあったああああありがとうめっいとしてやああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ うん力を湧いてくる<笑> 行くぞうんとっても安心するいけいありがとうこのわし自ら相手してやる手間をかけるな発掘図書 です・おおっ した髪が赤まだまだの羽根ン最強 ハゲ<笑><笑>、うん、分身の術ーっ おっと<笑> や, ったなやっちまうってのか了解 ジ影分身の準備、うん、はかっぽいいさ グラン